東京都世田谷区よりもありました東京農業大学よさこい相談同好会100勝ですまずはこの度は日口たちの国よさこい開催おめでとうございます私たち100勝毎年参加させていただいておりましてこのお祭りが開催されるのを心待ちにしておりましたそんな楽しみだった気持ちを憲剛に表現して皆様にお届けしたいと思いますので是非お手拍子などご一緒にお願いいたしますそれでは参ります よ ろ, よろしくお願いします。ここ、東京夢集う町皆輝く町 しっかり者すかがフ、はい、の大のボボラ輝きに夢が迫る It's so r t o u m e みんながりいう、ね、さあさあさあ伸ばして食べこれのアスリートは続きものに見える 皆様の一緒にアメリカ・ビッジャパンツは脚の笑顔も花がさく最後にもう一回脚を通る遠い遠い未来その道を照らすのはあなたが決めた無限大の可能性 なあなたも乗ってやるあなたの力となる一度祈る人生何色に染めようか輝く明日を望む誰もが東京ドリーム ーーーーー夢めぐってないよい 東京農業大学女紗子女紗子衣装乱暴行会百姓の皆さんでした。ありがとうございまし